遊びにしてんのって何頭悪そうちょ<笑>遊びにしてんのって何頭悪そうちょ<笑>とりあえず歌ってみろ聞いて判断すっから うん、じゃあ。<音声><音声>聞いて判断すっから。うん、じゃあ。<音声> <笑>ちょっ<笑> 遊びにし て, んのって何頭悪そうちょっ<笑> これは罪です。 それからどしたの So、ちょっ <laughs> って頭悪そうちょっ今のはいたずらの範囲を超えていますよあなたがいなくなったら私がどれだけ悲しむかわからないんですか今日はこれで失礼いたしますしばらく人間界には参りませんのでか帰らないでくれメデューサー<笑><笑>いや<笑> おいじいじいちょっ それからどうしたのちょっ